皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年2月6日、オートマッチングなのにランクインしてしまいました。職業実績埋めのためにスーパースターで参加したのが、申し訳なく感じるレベルです。今日の武器ガチャは探検でした。錬金効果は残念でした。今週から新しいファニガルムが出現しています。 一番驚いたのがこれです。原生秘跡の場所がここになっています。このモンスター限定なのか、今後はずっとここに出るのかは不明です。ただ、死んでしまった私が一番悪いのですが、それでも原生秘跡を壊そうという流れにならないところに、闇の深さを感じます。やはり壊さないとひどい目に遭うという方が、壊すモチベーションになるということなんでしょうか。壊すといいことがあるというのは、壊すモチベーションとしては弱すぎるみたいです。